次は山西、山西です。ただまいまから始動を終わります。ご用がございましたらお知らせください。 Gracias.